皆さんこんにちはスタジオワディのワワデディィですすす今回はスタジオワディから販売する製品の紹介を行っていきますキャンプを始めていろいろなキャンプギアを収集していく中で自分が使いたいと思い自作でいくつかギアを作ってみたところインスタグラムなどで販売してほしいという声をいただき本日2022年2月5日よりベースにて販売をすることにしました。 まずは3つの製品を販売するので、その詳細と販売を記念したプレゼント企画について紹介していきます。まず1つ目のギアは、ソマボネロアダプタープラスと言います。昨年、フィールドスタイルでグラインドロッジコラボのボンボネロを手に入れたことがきっかけで作りました。ボンボンンネロロが手にに入る少し前にソマ人のゼロトーチスタンドを買っていてい どうしてもこれと組み合わせて使いたいと思い設計しました使い方はアダプターの溝にボンボネロのフィンの長い方を差し込み通常通り紐を締めればセッティング完了ですゼロトーチスタンドにつけるとこんな感じになります作ってみたところエッジスタンドやゼロポット38と合わせて使いたいという声をいただきアダプターの底面に M8 U4 分の1のねじ切りを施した2種類を用意しましたまたアダプターはボンボネルに接続するため中に入れるランタンはリップショットなどボンボネルで使用できるものであれば何でも使うことができます製造方法は 3D プリンターでの造形でスマボネルアダプタープラスではマルチジェットフュージョン方式という最新式の機械で出力をしました価格はどうしても高くなってしまうのですが 積層根が目立ちにくく綺麗に仕上がるのが特徴ですまたせっかく作るのでパッド印刷でのロゴの刻印を施しましたテストでスタジオワディとギアバカのロゴを打ってみましたが最終的にはスタジオワディのロゴのみを採用する予定です二つ目のギアはペーパーホルダーアタッチメントと言いますキャンプの時にキッチンペーパーを使う場面が多く ケケーーーーーススススとしててバリリリテッックスのミリタリーキッチンペーパーケースを使っていますただケースに入れるとどうしてもペーパーが引っかかることが多く改善するために回転をサポートするための部品として設計しました使い方はキッチンペーパーの上下にアタッチメントを差し込みペーパーケースに入れるだけです回転軸にヘアリングを入れることでスムーズな回転を促します芯のサイズは2種類で スーパーなどで売っている一般的なキッチンペーパーと対応する38ミリと、コストコで販売されているペーパータオルに対応する43ミリです。バリスティックスのミリタリーキッチンペーパーケースはノーマルとロングがあり、ペーパーホルダーアタッチメントはどちらでも使用することができます。ただし、ロングの場合、もともと底面にペーパーを固定する芯がついていて、これを無理やり取り外す必要があるので、ご注意ください。 販売にあたり黒の希望が多かったのですが価格がどうしても高くなってしまうので製造原価が安い白と2種類用意しましたこちらも 3D プリンターでの造形で白色は光造形黒色は SLS という方式を採用しています3つ目のギアはシェルミコブリッジと言いますこれはシェルフコンテナ25の壁面の穴を利用してルミコ38を天板として利用するための金具です シェルミコブリッジにには磁石がが付いておりり爪をシェルコンに引っ掛けるだけで取り付けるるだでで取ことができますブリッジの突起をルミコの四隅のネジ穴にはめればセッティングは完了ですこちらはアルミの削り出しで製造しておりブラックのアルマイト塗装を施してあります計算上 23kg の荷重程度であれば耐える作りになっていますがシェルコンやルミコ38の強度が不明なため 利用いただく際にはあまり重たいものは乗せない方がいいかなと思います以上スタジオワディのファーストプロダクトとなりますそれぞれベースにてプレセールを開始いたしますこれまでお問い合わせいただいてた方にまずはお届けしたくショップ公開後2日間はその方々向けのシークレットセールを実施いたします販売形式は予約とさせていただき1ヶ月から2ヶ月程度で商品をお届けする予定です プレセールを記念して、ファーストロットは割引価格でご提供いたします。ここに至るまでモニターに協力いただいたり、構造のアドバイスをいただいたり、さまざまな方にお世話になりました。この場を借りて感謝いたします。また、それぞれの製品が小ロット製作ゆえに、どうしても価格が高くなってしまっています。このの点については製造方法の見直しや 新しい工場を探すことで少しでも安くなるよう今後も努力していきます現段階で高いと思われる方もぜひ定期的にショップをチェックいただければ幸いです最後に販売を記念したプレゼント企画を紹介しますソマボデルアダプターペーパーホルダーアタッチメントシェルミコブリッジを各1名様スタジオワディおよびギアバカステッカーのセットを7名様にプレゼントいたします 詳細については本動画のコメント欄をご参照ください。今後、スタジオワディでは他にも様々なギアを作っていく予定です。試作ではありますがキッチン天板なども作り始めており、興味がある方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。